メディアに陸上界のニューヒロインと持ち上げられるドルーリー・シュエーリー、15岡山鶴山中3年が3日エントリーしていた全国中学生クロスカントリー大会を欠場することを発表。代理人の弁護士を通じて、都道府県対抗駅伝後の環境の変化で練習が以前のように自由にできなくなり過度な報道で精神的にも疲れることが多かったです。 自分が発言していないのに、学業や趣味など陸上以外のことも大きく報道されて戸惑いました。などとコメントした。1月15日の全国都道府県大港女子駅伝で17人抜きの回想を披露して以降、例によってメディアは大騒ぎ。テレビのワイドショーでも特集が組まれ、にわかにヒロインに祭り上げられた。 取材構成は同級生など周辺にも及び、ネット上には彼女の画像や動画が反乱。肖像権を無視する行為をやめていただきたい、と訴えたドルーリーはファンからの応援には感謝しつつも、 周りの方々からの撮影や声かけの対処にとても不安を感じました私は可能な限り普通の生活をしながら陸上を続けていくことを希望していますそっと見守っていただけるとありがたいです。ととろしている。弁護士を通じたい例の対応は彼女の周辺がそれだけ今後の日常生活や競技生活を不安視している証拠だろう。 ドルーリーはカナダ人の父と日本人の母を持つ。事態が改善されない場合、父の母国であるカナダに留学という選択肢も出てくるのではないか、とは陸上関係者。逸材の日本脱出となれば、メディアの自業自得である。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。